はいどうも炎上ライフのくにさんです今ですね台湾のタオユエン国際空港に今来ております今回の動画のご紹介なんですけどもこれからね両替をしようかなと思ってます両替をする上でまず一つ目は ATM を 使っっててキャッシングを、ね、したいと思ってます今回使用するクレジットカードはドコモの D カード多分日本人は結構ドコモユーザーが多いのでこの D カードっていうのを使ってらっしゃる方は結構多いと思うんですけどもそれを使ってねキャッシングをしていきたいと思ってますで今回使うのはその D カードでも D カードのゴールドカードを使おうと思ってますももう一つの方なんですけども もう1つは通常のね両替所の方を使って日本のねお金を使って両替をしようと思ってますそれでどっちがね手数料がかかるのかっていうところを私も分かってないのでこれを機に皆さんにねドコモの D カードを ATM を使ってキャッシングをしましたそれの手数料がいくらかかるのか両替所で日本の紙幣を使っていくら手数料がかかるのかとこの2つのね比較の検証をしていきたいと思います それとね、今回両替をする上で ATM をキャッシングするといくらキャッシングしますかっていうとこちらのねお金の方で現の方でキャッシングという形で出すので ATM のキャッシングの場合は現で出しますっていう形になりますで両替所の方ですと日本円を出すので逆転しちゃうんですねなので今回は区切りとして今1元 3.6 円なのでそれをベースにして1万円 日本円円。にすると3万6千円まあこれを基準にして両替をしていきたいなと思っていますなのでドコモの d カードで ATM キャッシングする場合は1万円をお金を下ろしますそれで両替所の方では3万6000円を両替という形でやっていきたいなと思っていますそれではね両替の方に行きたいと思いますそれでは行ってきます それでは、ね、ATM のキャッシングの方はこちらの、ね、台湾銀行の方を使ってキャッシングしていきたいと思います、はい、ではですねドコモの D カードゴールドを使ってキャッシングしていきたいと思います英語、はい、C 番 クレジットカーードド番ですすね Please enter your PIN. でピンコードを入れま今回はクレジットアカウントのやつなんでこのね4番ですねします。 1万円ネあります。カードも出てくるのでカードを c ります。 お金が出てくるので取りますお金が出てきましたで最後明細書が出てくるので取りますという感じで りました最終的には明細とか出てくるのはクレジットカードのタイムラグがあるので日本の方に戻ったら結果レビューって形をやりたいと思いますとりあえず ATM の使い方はこんな感じでお金がねキャッシングできるっていうのがわかるかと思いますじゃああと ATM はこれで以上です じゃあね現金の両替ができるところが見つかったのでこちらの方で両替したいと思いますこれもねさっきの ATM と銀行は一緒で台湾銀行になりますまあ比較しやすいですね同じ銀行同士であればということでねこちらの方で両替やってきますちょっと並んでますけどはいはい無事にね両替してきました3万7000円ありましてレートが 0.2647 ですね 実際に両替されたのが9794元ですねじゃあね両方両替ができたので日本の方に戻ってクレジットカードの方の明細ができたらまとめてっていう形でお話ししていきたいと思いますいやとりあえず現地での撮影は終わりですはいはい国さんです日本に戻ってきましたそれでね戻ってきてから ATM それと両替所その2つをね どちらがお得なのかという部分をまとめましたそれでまとめたのが次の画面から紹介という形になりますそれでは次の画面を見てくださいそれではどうぞはいここからはアフレコで説明していきたいと思いますまずはじめにねこちらの画面はね ATM での結果になりますそれで上の方は実際インターネット上で出てきた明細の絵になります それで詳細なんですけどもまずはじめにレートこちらはね 3.6613 円になりますこれは1円の価格に対してのレートになりますそれで次に利息の方なんですけどもこちらは540円これは3 6613円借りた利息になりますでこのの利息の詳細なんですけども 年利が 18% だったので 36,613 円に 18% をかけますそうしますと年間 6,590 円かかることになりますでこれをですね365日で割ると1日あたりの利息がなりますので 6,590 円割ることの365日そうしますと1日18円 という利息になりますそこにですね今回はね30日の期間がかかりましたので18円 ×30 日で540円これで利息が540円かかりますということになりました。次にですね 手数料の方は220円かかってますこれはねドコモの規約で1万円円以上借りた場合は220円という形でかかってますちなみにね1万円以下の場合ですとこの220円の半額110円という金額が手数料になることになってますそれで隣のね黄色の文字の方に行きますと両替以外にかかった総費用になります こちらはね円円の利息プラス手数料220円を足した金額になりますそれが760円になります。それでね、その下の矢印 D ポイントがあるということなんですけども、こちらは D カードを使うとポイントが貯まるシステムになってますので、こちらが100円を使うと1円がポイントっていう形になります。なので今回は 3 37万 7,373 円かかりましたのでそれに対するポイントは373円になりますで総費用760円かかったのでそれから373円を引きますと今回のトータルの手数料367円が手数料としてかかったということになりますそれでは ATM での結果は以上となります 次は両替での結果になりますまずはじめにレートの方なんですけども 0.2647 という形になりますこれはね1円が 0.2647 円ということになりますそれで今回3万 7,000 円を両替しましたのでそれに 0.2647 をかけますそうしますと9794円両替されたということになります それで次に1元は何円なのかっていうところなんですけどこれをいかに算出しましたそれで今回は比率の計算をしまして1円対 0.2647 円イコールの x 答えを x とおきました x 対1元となりますそれで x イコール1割る0 2 6 4 7なので最終的に 3.778 円 1が 3.778 円という形になりますそれで次に手数料なんですけどもこれは右の絵の通りで30元これを日本円にしますと約113円という形で手数料がかかりましたこれで両替所での結果は以上となります最後にね ATM と両替所との比較まとめをしていきたいと思いますまずはじめに こちらは、ね、ATM は1元 3.6613 円そして両替所の方は1元 3.778 円ということで ATM の方がねレートがいいということになりましたそれで次に手数料の方なんですけども ATM は D ポイント分を含むという形で367円そして両替所の方は113円ということで 両替所の方が手数料はかからなないいととうことになりますただし ATM キャッシングの返済をね返済日を待たずして前倒しという形を取れば逆転するという可能性もあるかと思いますそして最後に右手側ですね総合なんですけども基準をね1万円で比較してみました ATM は3万6613円 そして、両替所の方は3万7778円ということで、価格差1165円ということで、ATM の方がレートはいいということで、この金額になってます。そして、手数料の差額を加えまして、1165円から367円マイナスの113円ということで、 最終的な結果は991円ということで両替所の方が991円損してしまうということになりましたこれがね手数料の返済を前倒しした場合はもっとねこの損する金額は大きくなるという形になりますこれで比較ままととめは以上となりますはいいかがだったでしょうか 最終的にはね両替所より ATM の方を使って両替をすればお得だということが分かったかと思いますでもねいろいろクレジットカードの中でもお得とかお得じゃないっていうのがあるみたいなのでまあそこはねベッドやろうかなと思ってますではね今回の動画は以上となります最後までご視聴いただきましてありがとうございました今回のね動画が良かったなと思いましたら 下にある評価ボタンですねそれとね今後はね台湾関連の動画が続くと思いますなので台湾関連気になっている方いらっしゃいましたら是非ともチャンネル登録の方をねよろしくお願いいたしますそれではこの動画は以上となりますそれではまたバイバイ